皆さんこんにちは写真家の成沢博之ですどうもどうもさあ今年もやってまいりましたお盆の天文現象といえばペルセウス座流星群です流星群って当たり外れがあるんですけどペルセウス座流星群ってだいたい流星がたくさん流れてみんなが楽しめるんですよねしかもそのお盆の連休中に差し掛かる天文現象なので家族で楽しめるっていうのがとてもいいところです 今日はペルセウザ流星群の予備知識、ペルセウザ流星群って何なのかっていうことと、ペルセウザ流星群の楽しみ方ですね、観察方法と、それから撮影方法、私の写真をお見せしながらご紹介したいと思います。まずはペルセウザ流星群の予備知識について、今年のペルセウザ流星群の極大日は、8月12日から13日にかけて、8月12日の夜から、 8月13日の未明 朝, 朝までですね夜が終わるまでが見、えー、頃になっています極大日っていうのが流星が一番こう流れますよっていうふうに、えー、言われる日のことを極大日と言いますただこれ皆さんにご理解いただきたいんですけども極大日しか見れないっていうわけじゃないんですよただこの極大日のですね前後1週間ずつですねは 流星が楽しめる機会になってるんですね極大日が最も流星が流れやすいっていうのは間違いないんですけどもその前後でも楽しめるっていうことですねこの動画発売してるのは8月8日なんですけどもう流れてるっていう流れ始めてるっていうことですねこの流星群が楽しみやすいか楽しみやすくないかっていうのは月齢によるところが大きいんですね大きな月が空にあると月の光が強すぎて星の光とか 流星の光っていうのがかき消されてしまうんですねですので月が出てない時っていうのが流星群の観測のしやすいシーズンということになるんですけども2020年のペルセウスタ流星群はだいたい今日あたりからどんどんどんどん月が上ってくるのが遅くなってくるんですねペルセウスタ流星群を楽しむには非常に条件の良い年ということになります8月12日の日には だいたい十一時過ぎに月が昇ってくるみたいなんですよ。なので十一時まではこうたくさん流星を楽しめる。今日から月がどんどんどんどん細くなっていくので、えー、連休中はですねペルセウスが流星群楽しめると思います。これもうお天気次第なので天気が悪くて極大日に流星群楽しめなかった八月十二日曇っちゃったってなってもご安心ください。連休中であれば極大日の後でも 流星群楽しめると思います。なので、えー、晴れ間を狙って、えー、みんなで楽しんでください。流星群って何かっていうことなんですけども、あのこないネオワイズ彗星って来たじゃないですか。あの彗星が母天体、母の天体って書いて母天体っていうふうに言われてます。えー、彗星がこう進んでいくときに、まあこういろんなものにぶつかるわけですね。ドカドカドカドカってぶつかるわけですね。でそのぶつかったときにいろんなものがこう弾け飛んだりですね。 ししてて撒き散らしていくんですね彗星が通った後に地球がこう差しかかるそうすると地球の引力に引っ張られて彗星が撒き散られた破片が地球にこう降り注ぐと大気圏突入するときに彗星が撒き散らした破片がこう燃えていくっていうこれが流星群の正体なんですね。でなんで「何々座流星群」っていうかというと。 えー、たまたまその巻き散らした破片が、えー、降り注いでくる、えー、放射点っていうんですけどその流星群の放射点の近くにある星座の名前を取って何々座流星群って言うんですよですから今回のペルセウス座流星群はペルセウス座の近くに放射点がありますし12月の双子座流星群とかはやっぱり双子座の近くにあるんですね。こここれれが流星群のの名前の由来それではここから えー、製図ソフトを使って実際の星空をシミュレーションしてみましょう、えー、この星図今出してる星図ですけども極大日8月12日の、えー、22時46分だいまあ11時ぐらいってことですねの空をシミュレーションしていますでペルセウス座流星群の放射点になるペルセウス座はこの北東の空にいらっしゃいますここからこう ピ, ュピュンピュンピュンピュンこういうふうにですね上に。 右に左に四方八方に流星が飛んでいくっていうような感じですね。で流星群以外の流星も見れますんで、まあ、北東の空に中心を置きつつも全体を見るっていうのがおすすめですスマートフォンのコンパスアプリなんかねこの北東の空をですね、えー、調べてそっち側を見て、えー、じっと待つというのが基本的な観察方法になるんですけどもこの目印がこのカシオペア座ですね この M とか W の形になってるこのカシオペア座の下にペルセウスがあるんだなっていう風に、えー、考えていただければいいと思いますこれとっても目立つ星座なんでねアルファベットの M とか W に似てるんですぐ見つけられると思いますで余談なんですけどこの星座線ですね実は、えー、決まった星座線の引き方っていうのがないらしいんですねでこれステラリウムっていうアプリを今使ってるんですけど このアプリではこういう質素なペルセウス座が表現されてるんですけど実際日本で普及しているペルセウス座の形ってこういう形なんですよ。日本で普及している本にはこういうペルセウス座が書かれてるんですけどこれよく見るとなんか人がこうやって飛んでるように見えません、ね、っていう風にすごいですね陽気な星座なんですよ。ここののペルセウス座ととを知ると もっとですねペルセウザ流星群に愛着が湧いてさらに楽しく流星群を観察することができるんですね。でこの「ペルセウザ」については、えー、ソラフェスさんとコラボした「ですね宇宙に寄り道」っていうコラボページがあるんですけどもそこにこ の, ペルセウスの面白さ「ペルセウザ」の面白さペルセウザのいじり方についてですね説明している記事があるんでぜひそっちも見てみてください概要欄に貼っておきます。予備知識を身につけたところで ままずは観察方法をいってみましょう流星群の観察の時ってずっとこうやって上見てるんですよ。なので首が疲れるんですね。で首が疲れにくい体勢で見るのをおすすすめします、まあ、アウトドア用のチェアとかにこ う, こういう椅子とかねにこういうふうにもたれかかれるようなアウトドアのチェアとか寝てみるっていうのがおすすめなんですよ。で寝転がって見る時に結構ね えー、地面って石ころがあったりして薄いマットだとどうしても石が当たってね痛いんですよあのこういうホームセンターで売ってるようなアルミのマットあるじゃないですかこれ千円ぐらいで買えるんですよねこういうのを引いて、えー、その上に寝転がってみるっていうのがおすすめですペルセウサ流星群は、まあ、北東から東にかけてが、えー、流れるどこ流れるかわからないですね群流星って言われるんですけどペルセウサ流星群 の流星以外の普通の流星もこう流れるんですよ。転がってですね。え、どこを見るわけでもなく、こう全体をこう見渡すっていうんですかね。そういう見方がおすすめです。で、一人じゃなくてね、友達と一緒に行って、ちょっとワイワイワイワイお話をしながらね。楽しんでもらえるといいと思います。それで大事なのが服装ですね。まあ、その時の天気にもよると思うんですけど。星が見えるようなところって、気温が下がりやすいんですよ。 秋ぐらいのイメージで、ちょっと羽織るものを持って行った方がいいです。あの、寝っ転がって見る場合は、えー、自分の上にですね、こう一枚こうかけられるような毛布とか、寝袋とかあると、なおよしですね、結構冷えるんですよ。大体いいね、こういう時はね、えー、防寒して着てくださいって言ってるのに、短パン T シャツ、サンダルでね、ふざけた格好をしてくる友達とかがいて、私は友達、えー、と流星群を見ると、き行く時は大体、 必ずこう予備の服とかね、えー、持ってくんですけどもこういうあるあるがありますんで、えー、防寒対策はしっかり行っていきましょうで撮り方なんですけどもよく間違えられるんですが流れ星を流星を撮る時って流星って一瞬の光なんですね露出時間が長いとか短いとか実はあまり関係がないんですよその一瞬の光を捉える感度とレンズの明るさが重要になってきます まあ、基本的に星を撮る時っていうのは大体感度が3200とか6400とかに設定して F 値二 2.8 を基準にそれより明るければなおよしですよっていう感じなんですけども、まあ、レンズ無理やり 1.4 とかにすると周辺像がねこう乱れてサジタルコマフレアっていうのが出やすくなるんで、まあ、その辺そういうのが出やすいやつは 2.8 まで絞るんですけども、まあ、周辺までちゃんと平坦に撮れるっていうのが 基準にはなるんですけどもなるべく明るく撮ってくださいねっていうのが流星を撮る設定になります大体その撮影する設定が決まったらですね今度は連写モードにしてレリーズロックがおすすめです流星はいつ流れるかわからないのでとにかくとにかく常にシャッターを切っておくことが大事なんですねでそのうちの1枚が冒頭のムービーのようにですねビシュッと流れ星が入ってるようなのが 撮れればラッキーという感じですねもしくはカメラ内インターバルタイマー機能を使って撮影間隔はなるべく短くしてとにかく連写ですね200枚とか300枚とかたくさん撮ってください。 あとカメラもですね2台以上持ってる方は複数台使うといいですやっぱり、えー、一方向だけじゃなくて他のところに流れる可能性もありますので何台か設置して、えー、全部シャッターをこう切りまくるとでその間はずっと空を見て、えー、流れ星を目でね見て楽しむっていうのがいいと思いますそれから自分が気をつけているというか心がけている流星群の撮影方法なんですけど焦点距離が広角すぎないレンズを使うっていう のやってます例えば魚眼レンズとか目いっぱいこう空が入るからいいんですけど流星の明るさって、えー、全部が全部明るいわけじゃないんですね弱い流星もあれば強く流れる流星もあるんですよもちろんその強く流れる流星が映ればいいんですけどその広角になればなるほど映る流星って小さくなるじゃないですかですから大きくて明るい流星が流れてくれないと超広角レンズの場合は 迫力のある流星の写真っていうのが撮れないんですねただこう焦点距離をちょっとずつ狭めていくと小さい流星でも派手目に映るんですよ例えばこの写真ですけども12ミリの超広角レンズで撮影したものなんですね流星ちょっと映ってるじゃないですかでも24ミリのレンズで撮ったらこうだったんですよ結構違いますよね この写真同じ日に同じ時間帯にシャッター切ってるやつなんですけどこれは別の日の写真ですけどもいミリぐらいですね結構色ついてすごいでしょ。ですので、まあ、自分のおすすめは、えー、魚眼とか超合格レンズを1個仕掛けて、えー、もう1個2 4ミリぐらいの標準の広角レンズで撮るのがおすすめですかね。で撮ってるうちに あれなんかこの辺がなんかよく流れるなみたいなポイント出てきますから例えば、ーまあ、カシオペア座の右下のペルセウス座が中心なんですけどあなんか北斗四星の方角なんか先から3回ぐらい流れてるなとかそういうことがあるんですよそういうのを見たらそっちの方角にレンズ向けるとかっていうふうにやってみると、えー、いいんじゃないかなと思います。 それでは今日はここまでとなりますペルセウスは流星群みんなで楽しんでくださいそれではさよならバイバイしたっけねー